演武開演開どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらこちらッスレドルセミストのコーヒーをまたいろいろ買ってきましたのでこちらを飲んでいきたいと思いますこの4種類、ねまあ、まずはこちらのオリジナルブレンドから飲んでいたと思います他のフレーバーもっと紹介していきますよそれではもう今回は すでに1杯目は入れてあります。こういえばスピードの命ですからね。では飲んでみます。うーん、多分これがベースなんだろうなー。先日のリッチブレンドはこれをもう全般的に引き上げた感じなんだろうなー。続きましては、こちらコロンビア。これだけなんか必要な水の量が明らかに少ないんですよ、ね。 量よりも香り、も香風味を楽しんでくださいということううなのででしょうかでは楽しませてもらいましょう飲んでみますこれの上位種がモカブレンドそれともモカブレンドと下がこれ、うん、ウエ上下で考えるのおかしいな続きましてはこちらのラテマキアート飲んでみたいと思いますマキアートは今までキャラメルとか飲んだ感じですけど普通のコーヒーのやつは初めてなんですよ、ね、では飲んでみたいと思います カフェオレ、ホワイトブラッドよりもミルク感が強い感じがしますねいやホワイトブラッドが並んでるかな、ね、でも泡から感じてるという違いがありますねこれはいラストあちらおうちスタバライトのトブレンドライト軽いうーんちょっと軽めの端っこですね見た目はあまり変わらないんですねでは飲んでみます さすがスターバックスのコーヒー専門店だけだと、ちょっと味違いますね、うーんもっといろいろ飲みたい最初のオリジナルブレンドは、その名前の塔にり、すべてのコーヒーの基準とも言えるような、そんなふうに上にも行ってないが、下にも行っていないような、平均的な味でしたり、ね、まあ、平均的なのはちょっとおかしいんですけど、とにかく初心者はこれでというのが伝わってくるような、そんな感じがしました。味としては本当に 苦くはないがかといっては、酸味が強いわけでもない、本当にただコーヒーを楽しむだけといった感じです、ただという意外なものです。ま, あ、まず、最初からこれからいってみればいいのかなという部分ではありましたので、こちらのテストとさせていただきます、点数も平均的ですね、そして2つ目のコロンビア。これはどちらかというと酸味が強くて、以前のモカブレンドに近いですね、でもモカブレンドとはまた違ったような、そんな感じもしました。 モカブレンドがちょっと平均的な量まで入れるのがこれは少量で香りを楽しみたい方向けと言えるでしょう、ね、酸味がしっかり効いてないそういうのが好きな方にはおすすめですが苦手な方はちょっとかもしれませんのでちょっと好みが分かれるという意味でこちらの点数とさせていただきます<笑>そして続いてはこちらのキャラメルマキアートこれはキ ャ, キャラメルじゃないわただのマキアートなの<笑>普通のマキアートはミルクの甘さがしっかり効いていてちょっと追い当たりなかったかもしれませんが 僕だから特に必要 で, す、ね、でもカフェオレとはまた違ったようなそんな感じがありました甘めのミルクなのでカフェオレよりも甘くさを感じたい方にはこちら向けです以前飲んだフライフォアートォワッドがどちらかというと混ざってた甘さを感じたいならこれは泡の甘さを感じたいと向けといえるでしょうそういう意味で今回の中でちょっと光ってた部分がありましたの、ね、でこちらのペーストさせていただきますそしてこちらのライトスターバックスライトノートブレンドはやっぱりスターバックスのコーヒーということもあってか 先ほどのオリジナルブレンドやモカブレンドとたまた違ったコクがありましたねでそのコクを感じたい方にはとってもおすすめできます本当に飲んだ瞬間に味の深みが口の中に広がってくるようなそんな感じがしましたなのでそ の, この部分深みはとっても好みでしたのでこちらの点数とさせていただきます以前飲んだ種類に負けず劣らず美味しかったというわけでまた ネッルルチェンストでドのるちねんすとねいろいろ飲んでみましたがまだ種類があるんですよねでも家の近くじゃあまり見つけられないのでしっかりと機会を逃さず買ってみたいと思いますというわけで本日もご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただける動画を拡散していただけると嬉しいです演武庭園